お願いしますはい。じゃあ最後、4人目ということで、まあ、だいぶ皆さん疲れてきたと思いますの、ね、で、ちょっと体を伸ばしたりしながら、私の話は本当に、あの、非常に、あの、まあ、研究っていう、こう、アプローチじゃないような話になりますが、あの、キャリアと、あと今取り組んでいることということで、あの、プラチナバイオ株式会社の CEO とご紹介いただきましたけれども、そういった大学の中で研究するというような立場ではないというところで、 これまでキャリアを歩んできているというところになりますで。大阪生まれなら育ちで、まあ、広島大学に来た後、阪、まあ、大大阪大学の理学研究科とかに進学していったんですけれども、まあ、その後、キャリアパスは研究者ではないキャリアを歩んできました。まあ、本当のスタートは、まあ、皆様花々しく国際的に研究を展開されている先生方に加えて、これから世界に打って出ようとする若い研究者あーも、 いる中で、私はその研究者になれなかったなという挫折から始まってます。で、どうしようかなとしたときに、研究者を支援する仕事っていうものを始めたというのが結構大きくてですね。で、特に日本の中に文部科学省っていう役所がありまして、まあ、そこが、ここに今出ている JST っていう、あの日本の中の科学技術を振興するための予算を 大学の研究者に配る仕事をするっていう機関があって、年間実は2000億円ぐらい予算を持ってて、その予算を配って、研究を研究者の方に頑張っていただくような仕組みを提供しているというところでした。まあ、その、おなんていうかその組織の中で、特に産学連携っていうところですね、えー。大学と企業が一緒に手を組んで研究のプロジェクトを展開して、 で、それを社会に実装していくっていう部分をサポートしているっていうことを、まあ、なりわいにしていたというところで、もともとは私も生物学の研究の、こう、道を歩んでいたんですけれども、この JST の中では、その生物以外の IT とかですね、環境エネルギーとか、あとはその建築とかですね、安全安心みたいな、本当にいろいろ多様なプロジェクトに関わったっていうところになります。で、そこから、 実は、えっと、国の方にですね、えっと、今、岸田総理っていうのがいますけれども、いろんな戦略を作っている部署がありまして、え内閣官房の知的財産戦略本部っていうところに、えっと、ま、移動というかですね、送り込まれたっていうのがありまして、2年間ですね、国の知的財産の戦略を作っていたというキャリアもあります。知的財産って何だかなって、皆さんの身近な言葉で言うと、特許とかですね、あとは、ま、商標とか、著作権。 っていうのが全部権利として、まあ、いろんなビジネスで使われているんですけど、まあ、その権利をどういうふうに守るかとか、どう活用するか、それを国としてえどういうふうに育てていくかみたいな議論をするような場所だったんですけれども、まあ、そこにまあいろんな省庁から人が集まる、民間企業からも集まるというような舞台で、えー、年に1回ですね、首相官邸の中でその会議が30分ぐらい開かれるんですけど、 この30分の会議のために1年頑張って計画を作るという仕事をしていたという感じになります。その後、いろいろなご縁があってですね、東広島市の市役所に、えー、転職することになりまして、まあ、広島大学出身でもあったので、東広島に帰ってきたということになるんですけど、そこで担当したがなぜか子育て支援の仕事だったというところですね。 で、まあ、ここも本当に対面のコミュニケーションがすごく磨かれた時間になったなと思うんですけれども、東広島市の中で子育てするなら東広島ってキャッチフレーズがあって、まあ、それに資するような施策ですね、市の施策をいろいろ考える4年間だったと。最後の1年は少子化対策の名のもとに、えー、婚活支援とかもしてたんですけど、そういう幅広い仕事もやらせていただいたというところになります。東広島市って皆さんご存知の通り、広島大学が あるので、まあそこにですね、私この東広島市からまた送り込まれてですね、大学の営業マンとしての仕事をやれというふうになりましたで。どういうことかっていうと、大学の先生方っていろんな研究活動をされて、研究成果ってどんどん生み出されて論文にしていくんですけれども、例えばそれを使って国のプロジェクトを取りに行って、次の研究費を稼ぐとかですね、あとはその企業さんにその技術を売り込んで、共同研究を、 してもらうとか、その特許を企業さんに売る、それで大学として収益を上げるというようなことがどんどん求められるような時代に今なっていて、まあ、ある意味、えー、研究者自身はそういうことをせずに、まあ、研究と教育に、まあ、集中していただくっていうのは結構あり得る姿なんですけれども、その専門部隊としての役割を担っていったというところになります。で、その時、まあ、2016年の4月になるんですけれども、 私にとっては運命の出会いがありまして、ゲノム編集の日本のトップランナー山本隆教授と出会いましたというところになりまして、で、不思議なご縁で彼がそのゲノム編集の技術開発をしていて、それを産業で使えるようにしていきたいっていうような思いを持っている中で、私が一番最初にキャリアをスタートさせた JST から国のお金を取りに行くっていう、今度は渡す側から もらいに行く側に変わって、まあ、その仕事に、ええー、ありついた。というのが一つ大きな、ああ、なんていうか、私のターニングポイントだったかなと思います。で、それをまあうまく国のプロジェクトを取ることができて、研究開発が進む中で、最近あの、大学発ベンチャーって言いまして、大学の研究成果を使って、まあ、企業を作って、さっきあの、IGEM の話でも学生のチームが、 多分起業して、その起業してどんどんブラッシュアップしたいろんな技術やあビジネスのモデルとかそういうものを大手の企業は買っていったっていうことになってると思うんですけど、まあ、それをやる会社を立ち上げましたというところになります。プラチナバイオ株式会社っていうのは広島大学発ベンチャーということで、えーまあ、本社は東広島に置いていまして、2019年に立ち上げたというところで今3年半ぐらい経ってるんですけど、 本当に、スタートアップってその企業ができてから急成長するみたいなところがあるので、例えば企業の時価総額みたいな言葉がありますけれども、あの、例えば3年で1000倍になるとかですね、そんなぐらいの急激なスピードで成長していっているというところになります。で、ここで本当にいろんな人々との連携が必要になってきて、例えば法律の専門家の弁護士の先生だったり、 特許、知財の専門家の便利子さんだったり、あとはいろんなところからお金を引っ張ってくる、投資をお金として集めないといけないってことになると、資本政策と言 い, いまして、どういうふうに会長、成長させていくのかっていうことも考えないといけないですとか、あとビジネスサイドでグローバルにビジネスを展開するっていうところも考えないといけませんし、新しいテクノロジーをどういうふうに社会に 浸透させていくかって考えると、まあコミュニケーションですよね。社会とのコミュニケーションも大事になりますし、まあ技術の開発のみならず、エルシーっていう、まあ、社会的倫理的法的課題っていうのがあるんですけれども、そういったものへの対応っていうのも考えないといけないところで、本当にいろんな専門の方とコミュニケーションしながらビジネスを作っていくっていうところがあります。で、これ、えっと、1年ちょっと前ぐらいに、まあ国の方のお ジャパンベンチャーボードっていうのでも、あの、承知をいただいたというところで、まあ、成長を期待されるベンチャーとして、我々プラチナバイオっていうのが今いますよっていうようなところになるかなと思います。で、そんなプラチナバイオをはじめ、広島大学のチームって今何してるのかっていうところで、えー、ゲノム編集とバイオ DX で未来を開くということで、残りの時間をお話しさせていただこうと思います。 まあ、まずゲノムって散々出てきてるんですけど、今更ながらちょっと補足しておくと、生物が持っている全ての遺伝情報を指してまして、まあ高校生の方、生物でこの DNA の二重螺旋構造とか習ってると思うんですけど、4文字のコードです。A, G, C, T で書かれている。まあ、それが本当にすごく長い文字列になっていて、で、面白いのは、その中の特定の配列が特定の意味を持っていて、遺伝子っていうふうに、 見立てられるっていうことになります。で、その特定の配列を狙って書き換えるっていうのがゲノム編集ということになりまして、先ほどニアさんの方から説明がありましたけれども、例えばゲノム編集で作ったトマトって、まあ、日本の中で売り出されているっていう状態になるんですけれども、えー、まあ従来の品種改良はすごく長い時間かけて、えー、突然変異を起こしたものから選んでくるっていうようなプロセスで作っている。 っていうところがありますし、遺伝子組み換えっていうのは、その、外から他の生物の遺伝子を組み込むっていうことで、えー、例えば、サントリーの青いバラっていうのも作ってこられたっていうこともあります。で、ゲノム編集は、その、従来の品種界に非常に近い形で、元々ある遺伝子の配列を狙って切って、その文字を書き換えるということを起こすと。 で、そのため、えっと、まあ、自然突然変異を狙って起こすような、ああ、アプローチができるっていうことで今注目されているというところになります。で、まあ、限りない可能性がどんどん広がっていってるっていうところになるんですけれども、今、トマトのみならず、肉厚のマダイですとか、高成長トラフグっていう3品目が日本の中ではもう世に出ているっていう状況なんですけれども、 それ以外にも毒のないじゃがいもっていうものが大阪大学の村中先生のチームが今開発されていて、えー、試験栽培これから始めようとしているというところになりますで。我々のチームの技術はこの毒のないじゃがいもというところにも使われているというところがありますし、まあ、グローバルに見るといろいろな製品や医療用に使われ始めているというところになります。で、えー、広島大学の方には このゲノム編集のトップランナーの山本隆先生と、一番最初に説明された某野秀松先生ですね。その遺伝子の機能を明らかにする。つまり、ゲノム編集のターゲット、遺伝子を言い出すということが非常に大事なんですけど、そのトップランナー、バイオ d x のトップランナー、某野秀正先生がいるというところになります。で、ゲノム編集の強みとしましては、 あー例えば、ああ t u r e b i o t e c h n o っていう科学雑誌、まあ3年前、4年ぐらい前になるんですけれども、えっと、ゲノム編集論文数ランキングって出たときにはあ、その15位以内に日本から2人だけランクインしまして、そのうちの2人が山隆教授、世界に佐久間哲史教授、第、えー、5位ということで、日本からこの2人しか入らなかったというところになります。で、こういった強みを生かして、 えー、また JST のプロジェクトを取りに行くっていうミッションが発動しまして、今実際に実施しているプロジェクトなんですけれども、すごく文字が多いスライドで申し訳ないんですけど、SDGs って今皆さんも高校とか大学で習っているってとこもあると思うんですけど、どういうことを自分たちができるかって考えながらいろんな活動していると思うんですけど、それの達成、2030年の達成に向けて、 未来のあるべき社会像をまず作ると。で、こういうふうな未来を作りたいっていうのをみんなで話して決めてで、そこに向けてそれを達成するために必要な研究開発を今からやろうっていうようなことを考えるっていう、そういう競争の場を作ってですね、いろんなプレイヤーが集まってそういうことをやろうっていうようなプロジェクトをやっています。で我々、そのバイオ d x っていうコンセプトを 新たに提唱しまして、DX、デジタルトランスフォーメーションというのは、いろんなプロセスをデジタル化して、効率化を図ったり、これまでできなかったことを実現していくというようなイメージなんですけれども、それを生物のデジタル化を進めることで実現していこうというようなコンセプトになっていまして、いろいろな生物の資源、生物資源という呼び方をしますけれども、 え、ビジネスとか、そういう社会の現場でいろんなところで使われている生物たち、活躍している生物たちたくさんいるんですけれども、まだまだゲノムが読み解かれているものは全てではないという状況なのかなと思いますので、そういった生物のゲノムを読んで遺伝子の発現を解析して、その配列に意味付けをしていく機能アノテーションも行って、例えば先ほどアイジムズみたいなところで、 そのプログラミングですね。どういうふうにそのコードを書き換えたら目的の効果が得られるかみたいなところまで考えて実際にゲノム編集でそこのプログラミングも行うっていうようなプロセスが本当に大事になってきているのかなと思っています。そういう意味では我々そのプロセスをデジタル育種っていうふうな呼び方もしながら特定機能を発現する遺伝子を効率的に選ぶ超高速育種ですとか これまでにない形質を持った新品質を作るっていうところに、えー、そういうものを活用していこうとしています。で、様々なあ人たちに集まっていただいて、まあ、ビジョンを作るっていうプロセスがあるので、グローバルなビジネスを考える人たちやスタートアップを支援する人たちですとか、まあ、どういうビジネスに落とし込んだらいいかっていうところですね。あとは社会的な課題、ヘルシーですね。こういったところを検討するチームも入れてディスカッションを重ねていくと。 で、このーエッ d x っていうコンセプトがあったときに、えー、どういったことができるんだろうかっていう議論をどんどんこれまでしてきているっていうところがあって、まあ、コロナの情勢もあったので、割とオンラインでそういうワークショップをしていたりしまして、まあ、2、30代の学生、若手も巻き込んで、ダイバーシティンも体制でディスカッションをしてきたというところになります。で、未来のありたい社会像として、例えば気候変動に強い農作物を作るですとか、 新型感染症の対策をするとか、脱炭素を実現したいっていうところを見据えて、バイオと DX の異分野融合をして、この社会課題を解決しようっていうところを置いていきます。そこからバックキャストして、えー、先ほど申し上げた品種改良の超高速化ですね。エータ動型ゲノム育種、デジタル育種のアプローチですとか、例えばバイオ医薬品の開発ですね。で、さらには、 例えば微生物で CO2 を吸収して有用な物質を作るっていうようなバイオものづくり。こういうようなプロセスを革新していこうということで、ターゲットを3つ置いてですね、今研究開発をまさに進めていこうと取り組んでいるところになります。バイオ DX、生物のデジタル化とプログラミングを使って、例えば食料問題の解決ですとか、健康福祉の増進、そしてカーボンゼロ、脱炭素を実現するようなバイオものづくり、 というものを見据えていこうと言います。ちょっと細かい話になっていくんですけれども、SDGs って17ゴールズの下に169のターゲットっていうのがあって、えっと、まあ、そこのどこに当たる取り組みになるのかっていう整理もしながらあ、この研究開発体制ですね。いろんな大学、広島大学のみならず、全国各地の大学の力を結集する。でさらには、その趣旨に賛同する企業さんたちもどんどん巻き込んで、 そのプロジェクトをどんどん拡大させていくってことをしています。それはいろいろなこの3つのターゲット、それぞれについて、それぞれ本当に必要な人たちの力を借りながら、このプロジェクトを作り上げていっているっていうところになります。で昨今の国のプロジェクトの中では、すごく珍しくて10年続けるっていうようなプロジェクトになっていて、まあ、年間 3.2 億っていう予算が投入されるので、10年で30億兆の プロジェクト間で今これを動かしているというところになります。で実際研究開発体制の機能強化も大事ですので、これ東広島市の広島中央サイエンスパークっていうところが広島大学から車で10分ぐらい離れたところにあって、実は某の先生の研究室もこの中にあるんですけれども、大学の設備の中に、えー、例えばスタートアップを支援する機能ですとか、シェアラボの機能ということで、まあ、みんなが使っていただけるような 研究設備っていうものも準備していっているというところになります。で、あと人材育成も広島大学で進めていまして、こういった c y n e x t っていう競争の場のプロジェクトのいろんな企業さんとも連携しながらあー、いろんなフィールドを借りて大学院の人材教育っていうものを進めておりますというところになります。 で、あとはその東広島市との競争というところで、今タウンガウン構想というものを広島大学と一緒に進められていて、大学が持っているいろんな力をすぐにこの街に実装して、地域の課題を解決していこうっていうような、新しい地方創生のモデルみたいなのを展開しているんですけれども、そういったコミュニケーションの場として、例えば大学の中に未来クリエっていう、 まあ、かなりおしゃれな建物ができて、いろんな方がコミュニケーションしやすいような場っていうものも展開していますし、まあ、これからの計画として、例えばアメリカのアリゾナ州立大学が現地でやっているような、えー、産学連携のプロジェクトを実施する場所ですね、そういった連携の拠点、スカイソングって言って展開されているような場所があるんですけれども、そういったものも一緒に、大学と一緒に構築していこうっていう動きが進んできているというところになります。 さらに広島県湯崎知事が今、スタートアップすごく支援しようという気持ちがあって、広島ユニコーン10ということで、急成長するユニコーンと言われるような企業を10社広島から生み出そうというかなりチャレンジングな目標なんですけれども、こういうものを打ち立てて、支援する枠組みをどんどん広げていこうとしていますし、例えば Jetro 広島と連携して、ボストンにそういったスタートアップの 企業の方々を送り込むようなプロジェクトも今展開してで、あとは、えっと、広島県の中の瀬戸内の離島ですね、大崎上島にカーボンリサイクルの実証研究拠点というものが実は今広がっていて、えっと、経産省の方に n e d っていうまた JST のようなプロジェクトを支える部隊がいるんですけれども、 そこのプロジェクトが、その次世代型の火力発電所を作っていると。で、これが中国電力を中心としたようなプロジェクトチームが、その国プロジェクトを動かしているんですけど、やはり CO2 がどうしても出てきてしまうというところで、その CO2 を吸収する微細藻類ですね。藻類の力を使って吸収させようというような動きで、その研究が行えるフィールドを、この 軽く発電所をすぐ横に作って、ここにいろんなプレイヤーを全国から呼んできているっていうところになります。この下の方にいろんな企業のロゴが載ってますけれども、例えば有名なところだと、ユー夕レノの出雲社長とかも、こういった場所に興味を持っていたりするというところで、湯崎知事も、ね、どんどんいろんな人にこの場所に研究しに来てほしいということで、去年の11月に一緒にイベントで呼びかけるっていうこともやりました と, というところになります。で、 こういった枠組みをどんどん広げながら、大学、広島大学と連携して、シ o ネクストというコンソーシアム、枠組みを広げていっていて、今、大学企業が50機関参画しているっていうところもありますし、まあ、それ以外のいろいろなプレイヤーも集まる枠組みも作っていて、こちらの方で広島県と、さらに東広島市の力もいただきながら、 内閣府の地域バイオコミュニティっていうものを今認定いただいたというところで、広島バイオ DX コミュニティっていうムーブメントを今作っているっていうところになります。で、共に作る事業、競争事業で社会課題を解決するっていうのが我々の一つのミッションとなっていまして、いろんなプレイヤーの方々と力を借りてグローバルにビジネス展開するというのを狙っているというところで、例えば卵アレギーの方でも食べられる卵、 というものを作っていたり、えー、そういった取り組みを今まさに動かしているというところになります。というところで、えー、例えば未来のビジョンを考えるみたいなプロセスに今日来てくれている皆さんの知恵をお借りしたいということもこれから、あれかなというふうに思いますので、私たちと一緒に社会課題の解決を目指していけたらというふうに思っています。ご清聴ありがとうございました。